どうしても落ち着かねえな。前に俺がいた頃の総天堀とはどこか違う。<音楽><音楽><音楽> 似て非なるものって感じかあんた蒼天堀にいたことがカムロ町に来る前は俺も立花社長もこの町にいたほんの1年半くらい前のことだその頃の俺らはマフィアと名乗っちゃいたけどほんの45人の所帯でねただ社長はその頃からオウミのヤクザにさえ一目置かれてた で俺は社長の腰銀着だったわけ橘が打てなくしたのはその頃の話かまあね、うん、当時組んでたやつが今昇福町にしてちょっといかがわしいビデオショップをやっててなキャルって名前の店だお前先に一人でそこに行っててくれるか 話は全部通ってる俺はその前にちょっと寄るとこがあるんだね寄るとここの町の今の様子を知っておきたい蒼天堀で動いてたうちの人間と情報交換してくる渋沢組と近江連合の動きも少しはわかるかもなそうかお前にはビデオ屋でセラって男からの電話を受けてほしいんだそいつが今<笑>例の牧村誠をかくまっててね 電話で彼女を引き渡す段取りを伝えてくれセラってのも立花不動産のもんかいや登場界の人間だ日京連って組織のな日京連聞いたことねえな俺もよくは知らねえがそのセラって男は風間の親分さんと通じているだしうちの社長が掴んだ情報をもとに そういで、マキムラ、マコトの行方を探してるんだ。なるほどな。で、y うす u にあんたがまちぶらついてる間、俺は電話番ってわけかそういうことで、y a k u って言うな。 Entertainment. It's a pedomy of Stukes. Thank you be for t a v i n g me. ああ Vähän taitoja. Smash. Oh, t h m a t h r Forces. We look great. I'm g i n t a c k t h e h o God, t h i s man!、It's、the b l o o ただしゃビデオだいらっしゃいませうん初めてのまけさんうちはエーモン揃ってますよ。どんな趣味嗜好でも絶対お好みのが見つかりますわ。は<笑>。 ベータか VHS かだけはお金を使ってお金を使ってお金を使ってお金を使ってお使ってるはずだが。ておそんじってお金を使ってお金を使っあお金を使ってお金を使ってお金を使っと待ってな奥に部屋あるからうん 特別なお客にはここ中に電話もあるでセラいう人からの電話がそこにかかってくる。 趣味の部屋ってことか立花さんもお気に入りやったこの部屋作る金全部出してくれたしなまあくすろいでほんで立花さん元気しとるああまあな人工透析でしんどいんやろ ボリいる頃はまだ投石やってなかったんやけどねあんた立花とは長いのかどっちか言うと小田さんとの方が長いな僕は小田さんともう二人くらいでケチなグレンタイやっとったそこに二年前一匹狼やった立花さんが現れたんやきっかけは肩がぶつかったとかしょうもないいざこざやったと思う せやけど、たった1人の立花さんに僕らまるでかなわんかった。喧嘩で負けたことない。織田さんかて子供扱いやったで。今の立花からは想像つかねえな。まだあの人が片腕なくす前の話や。せやけど、立花さんにボコボコにされて意外やったのは織田さんの反応やった。ん 立花さんの器量にぞっこん惚れ込んでいに自分たちの頭になってくれってな。なあ、カのサや立花さんは、おいたちからして、普通とちゃうしね。何のことだ聞いてない立花さんは中ああうう、中国残留児の2世セで中国残留孤児。<笑> タチおナさんは日本人やった。中国で生まれてすぐまだ、赤ん坊の頃に戦争の大混乱で親と離れ離れになって、旧満州に取り残されてな中国人農家に拾われて、年頃になると、そこの子供と結婚させられたらしい。タチナさんはその間に生まれたんや。 立花さん日本人の声を言うて周りからえらいいじめられたそうや戦争のことで中国人はみんな日本を恨んどる日本人言うだけでいつ殺されてもおかしない雰囲気やったけどその土地のマフィアだけは立花さんを理不尽な目に遭わさんかった連中もほとんどが金なかったり家柄悪かったりの鼻つまみやからな で立花さんも自然とガキン頃からマフィアに馴染んでったそうや僕らとじゃ年季が違う織田さんなんて年は自分の方が上やのに立花さんのことは兄貴屋呼んだった織田、うん、よう店はほったらかしか客が困ってたぞあれほんまほなごめんなごゆっくり あいつ、話長かったろ。あ あ, あんたらの話を聞かされてたもしかして俺が社長に惚れ込んでたとかって話か話半分に聞いとけよ<笑>それよりあんたの方は案外戻りが早かったな あ, あでも面白い話が聞けたよ何日か前 マキムラ・マコトの死体ってのが、そうてんぼりに浮かんだらしい。何本人は生きてんだからもちろん別人だ。他にも何件がどんばっちゃったらしい。要するに、大見だか渋沢組だかがいろいろ動いてるってことで、そいつらは今もマキムラ・マコトまあ、愚痴ってでもしょうがね。 電話番がある飯でも食ってきたらどうだえいい大人が二人して電話番することねえよそれもそうだなうんとやなくてぃっぴいってあ 小田さんやったらさっきのそうかあ超待ち準備せやどないな仕事かは知らへんけどそれは俺の口からは言えないなとにかくあの立花さんが関係しとることや平穏無事で済むはずがない何が起きても不思議やないっちゅうことや なるほどせやろおな悪いことは今準備は今のうちにしっかりしてぎゃちょっとそれんッケーエりべりえのて atakious hotco yatka turning point of no return in Santusti t e l l a n k a me s t e l l Ja sieltä on tekemässä esimerkiksi tallentaa vasta sitten jatkaa niin peliä. 小田さんやったらさっきの奥大丈夫だ準備はできてるそうか来たなキリュウああパハマーそれから電話があったんだな<笑>そういうこと牧村誠の引き渡しは椿園の弁天やって料亭でやることになった椿園の 弁天屋ああ、そこの座敷でこれからセラドー、周りに異常がなければ、その場で牧村誠を渡される。これからすぐか。嫌にバタついてるな。街中女を狙う連中で溢れてんだ。そんなお行儀よくことは進まねえよ。牧村誠は自分が空の一つを続してたこと。 セラに聞かされて初めて知ったらしい。土チの元の持ち主だったじいさんが2年くらい前に死んでんだが、その時には、マコトはもう家でしてた。家で、はあ、それで誰にも居場所が長いことつかめなかったんだ。しかもその後何があったのか、彼女は目が見えなくなった。そんな不幸続きの中。 相続することになった一坪10億神様がかわいそうなコミュニケを差し伸べたってことかナナそこら中からヤクザに狙われるっておまけつきだな彼女が神様に感謝してるか聞いてみるといいいや聞くまでもね彼女もここ何日かずっとヤクザに詰められてたらしい周りで死人も出てるってよ 何にしても土地に執着もねえしさっさと手放したいそうだそうかよしそれじゃあいいか女連れ出す段取りはこうだまずお前が弁天屋の中で女を受け取る俺はその間外で店に出入りする客のチェックだで弁天屋を出たらまず京都まで行くそこから先は新幹線だ 新大阪から乗るのは危ねえってことか新大阪一応の用事だ待って言うな近くの駅は渋沢や近江の連中に見張られてる可能性がある、はああなあ桐生君お前はこの時のために橘不動産に入ったようなもんだいよいよしっかり働いてもらうぜ何が起きても牧村誠を守りきれ のぼさえ手に入りゃ風間の親分さんを守る道も見えるス<ペー>スここが椿。 あんまり距離がすんな。いいか、俺はここで怪しいやつが店に入ってこないか見てる。分かってる。また後でな。 道不動産のキリュウさんです日教連のセラだ座ってくれ立花不動産のキリュウです前から風間さんに聞いてたそれにお前の今の状況も全部承知してるただ 今世間話話のの時間じゃなないででんらこちらが牧牧村村さんだの不動産のキリュウです牧村ですすおになりますもう一人 オ田というものと私でカムロ町までご一緒しますごえってことですよねええ私は祖父が死んだことも今まで知らなかったんです祖父の聞いたこともない土地のせいでこんなことに巻き込まれてお察ししますこの間私を守って 殺, った人を殺されました ずっとお世話になっていた人からお金なんてどうでもいいです早くその土地を手放させてお願いわかりました橘さんによろしくな桐生ええ失礼します 今のか どうかしましたか何してんだ早く乗れって行きましょうマキムラさんはいこれ知らない方法でもマキムラも知らないのれがリアデンオリアカオパさんかす くれたした桐生の同僚で踊っています<笑>あれなんか嫌われちゃいましたかねうん。 キル右車線後ろの車は少し前からずっと同じ距離でついてきてるスピード上げてきろ渋沢何いや。 はい何が起きてるの<パ><パ><パ> Tosin huonoja ampumaan oikeesti. Ei oikein saa harjoitusta. Japanissa on toimivat asenlait. Tosinkuin tässä nää pelissä. Yhdellä laukauksella liikkuvasta autosta. Omae, nande konna moon? Ittele bae ja nee daro! Sassaddo uchimakare! Tasun kiva tottanoin niin kuin. 何だ Bye.、No. Sakaunti vaan kasvaa, ku tähä. Ei te lenki kukahan kirjoona. Ei elikopteri. Katliingä. Oijuksia. Tää meni täydeksi vantaiseksi kyllä. 岡部ファーストの人た Siirryt tämäpuole. Okei,、okay, niin on pelaaton ennikko. Lataa paremmin. Okei, niin tämä fantasia. Ota. Ah, tuli aiheena. Ottegakoraido on kaikea. Yhtään kohdokku on rulliin. Mikästä mä tän taksi? やこっちはクラメネティーもらうし、昔はんぽろっかと。 しつけだ彼女が不安があるうぜそれが何だ私は大丈夫ですこっちは大丈夫じゃねえんだよ何やってんだお前下の様子を見てくれ してないか痛むところはキリュウさんでしたよねああオダさんのことで聞いてもらいたいことがあります。何私はたぶんあの人を知っています。えやっぱ気づいてたんだオダ動くなナキリュウ。ん 何し、no ね、てんの<笑><笑><笑><笑><笑><笑> <ramen> <笑><笑> お前らには死んでもらうしかねえ。